皆さんこんにちは今日から押してくれますか押してくれなきゃただじゃおかないぞ AKB48 チーム4所属田田京香ですこのチャンネルは繊維樹脂化学品建材分野を支える企業アサヒカセアドバンスの提供で視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です今回は企業向けノベルティ紹介としてご家庭での食品保存から小物の収納整理などには欠かせない トップブランドジップロックについて私タダ教科の MC でご紹介していきます企業向けノベルティジップロック編のご紹介をしていただくのは旭化成アドバンスのあきさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずこちらのジップロックについて誰もが知っている製品だとは思うんですが改めてどういった製品なのか教えてくださいはいこのジップロックですが大きく分類して2種類ありまして1つは ジッパー付きバッグとして活用していただいているジップロックフリーザーバッグイージージッパーなどそしてもう一つが保存容器として知られているジッッップロロクククコンテナー、スクリューロックですまずジップロックフリーザーバッグイージージッパーなどバッグは上部がジッパー式のものだけではなくつまみのついたスライド式のものなど各種あります冷凍保存から電子レンジを使った解凍まで可能で 基本的な料理の場面で用いられるほか整理や収納といった日常のさまざまな場面で使うことができる汎用性の高い製品ですそしてジップロックコンテナースクリューロックの容器についても食品の冷凍保存から蓋ごと電子レンジ加熱が可能ですこちらも密閉性が高くコンテナーは底面と蓋の凹凸で重ねた時にずれにくいですスクリューロックは開け閉めしやすいです 粉物を入れても飛び散らなく便利な容器となっております今日は実際にそれぞれの製品もお持ちしていますまずフリーザーバッグは最も一般的にご家庭でご利用されているジップロックですかねこれ指でこうパチパチしながら締めるやつですね2種類の異なる機能のジッパーが付いているので密閉性が高くて安心ですねそして バッグの開け口がスライド式のつまみになったのがこちらのイージージッパーですより開け閉めが簡単になってフィルムもフリーザーバッグより強度がアップされているので角があるものを入れても破れにくい仕様ですスライド式なので本当に開け閉めが早いし楽です ね, そうですねさっきのよりも確かに分厚い感じがするので安心です ね,、うんねうん、そうですね、うん、そしてコンテナとスクリューロックコンテナが 蓋の真ん中を押すだけでパチンと簡単に閉まるワンプレスロックですスクリューロックは蓋がスクリュー式です液体や粉物などを入れて開けるときに飛び散らないのでより適していますどちらも簡単に開け閉めができてサイズも用途に応じて使い分けられるので便利ですね一言にジップロックといってもいろんなタイプがあったんですね、はい、それにアイディア次第で 様々なシーンでお使いいただけます通常は食品関連の保存用として活用されることが多いんですが昨今ではアウトドアの需要も高まってキャンプや旅行衣類の整理などにも使ってもらえるような特大サイズのジップロックスタイルもあり使用用途の幅が広が広っておりますなるほど食品の保存だけでなく小物入りや衣類の整理としても使うことができちゃうから本当に便利ですね。また グループ会社のアサヒカ製ホームプロダクツのウェブサイトでは「ハローアイディア100点」というさまざまなレシピライブラリというジップロックを活用したレシピや下味冷凍方法を紹介しているページがあります下味冷凍方法など参考にしていただくことで料理の時間短縮や美味しさアップにつながるので是非ご覧になってください概要欄にアサヒカ製ホームプロダクツの ZIP ロックのページの URL を載せておきます ZIP ロックってこんなにいろんな使い方ができるんですねそしてこれだけ機能が多彩な ZIP ロックが企業向けのノベルティとしてもご利用いただけるんですよねはいその通りです旭化成グループのサランラップ ZIP ロックといった主力製品をはじめとするいくつかの製品が企業向けのノベルティとしてご利用いただけます 旭化成アドバンスが展開しているノベルティにはどういったメリットがあるんですかこちらのボードにある通りオリジナルパッケージによる高い訴求力長い広告期間お客様に喜ばれる認知度利便性の高いアイテムそして柔軟なパッケージ展開の可能性といったメリットがあるんですオリジナルのパッケージが作れちゃうんですねそうなんですこんな風にキャンペーンのマスコットキャッチフレーズ 商品紹介メッセージなどご希望に応じたパッケージのオリジナルデザインができるんですこちらは完全オリジナルパッケージはもちろん従来の製品パッケージプラスオリジナル要素や内入れのみとご用途に合わせた展開が可能ですそしてジップロックなどの商品ではパッケージと製品が一体化しているため使用期間にわたってキャンペーンメッセージの訴求が可能になります お客様にすでに浸透しているアイテムをご活用いただくことでメリットを感じていただきやすくもなるんですノベルティにジップロックをもらえたら絶対嬉しいですしそれがオリジナルのパッケージだったらかなり目立ちますよね。その通りですねノベルティとして宣伝広告効果だけでなく先ほどにお伝えしたようにいろいろな用途やシーンでお使いいただける実用性も高い製品になっているので本当にお勧めしたいと思っています。 それででははまとめです、はい食材や小物を豊富なラインナップで保存収納整理のシーンでご活用いただけるジップロックをノベルティとしてご採用いただけます自由度と訴求力の高いオリジナルパッケージ作成を可能とし長くご家庭に置かれるため広告効果も期待できますそして認知度利便性が高いアイテムのためお客様に喜ばれることも間違いなしです ノベルティでもらったらこれは本当に嬉しいものになりますねご興味のある企業の皆様は概要欄のリンクよりお問い合わせをお願いいたしますあきさん本日は本当にありがとうございましたありがとうございましたこのノベルティシリーズは他の製品でもありますので旭化成アドバンスの YouTube チャンネルにて順次紹介していきます引き続きチェックしてみてくださいねそしてチャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします 以上、たたの、MC、でお届けいた し, ま, したまたねー